はい、えー、ボックスストーブの2回目になります、えー、と前回は五徳やロストル周りの加工を主にあの動画にさせていただいたんですけど今回はそれを使って実際に火入れをしていこうと思います、えー、ちょっといきなり薪でやっちゃうとススだらけになってしまうのでちょっとステンレスが焼けるまではですね、えー、炭でやりたいので今日は炭火でやろうと思いますちょっとあらかじめ庭キャンプなんですけど あのこんな風に蚊、えー、取り線香で結界を張っておこうと思います、まあ、の防虫ネットを張ってからですね、えー、入ってくることはないんですけど、まあ、一応安心のためですね、はいえー、こちらがバンドックこんな風なケースに入ってますであのセリアのトレイも一緒に入ってますので、はい、こんな風にひとまとめで取り出せますで組み立てもですねちょっと一緒に取ってますので、えー、様子を見ていただいてもいいかなと思うんですけど まずここに入れるのが、炭、えー、受けですね。まあ一枚 の, あのペラペラの板なので、そんなしっかりと受けてくれないんで、やっぱりトレイがあった方がいいんですけど。で、ロストルのピンをはめておきます。で、この上にロストル。えー、前回加工してちょっと網目を細かくしたやつですね。あ、落ちちゃいましたけど、はい、こんな感じで入れます。でこれで、えー、正方形が維持されるような仕組みになってます。で、ごとくですね。 まあ、本来はもともと付いてた付属の網があるんですけどちょっとあの網はあまり使いたくないというかですね、まあ、あの替えが売ってないということだったり、えー、ちょっと網をしちゃうと上から物が入れられなくなるので、えー、ごとくで使うことがメインかなと思ってちょっと今日もごとくでやろうと思ってますで今日炭でやるのであのまずあの火起こしですね、えー、とこんな風に炭受けの上に、えー、ヘキサミンの 固形燃料を置いてこれでちょっとじっくりと炭を着火していこうかなと思います炭だったらですねすすがガンガン出るというあのきほど真っ黒にならないのでステンレスが上手に焼けてくれればなと思ってちょっとここまではなるべく指紋もつかないようにあの手袋をして作業をしてますボックスストーブが初めてなんですけどね、まあ、こんな風にこう 四角い筒で高さがこれ2 1ンチあるんですけど、えー、こうやって開けるとロストロから上までは1 4ンチぐらいでしたねなんかこう不思議な感覚ですね今までは自作の丸いものとかが中心だったんでですねはい炭、えー、を入れてます上から見るとこんな感じで今、えー、火をつけてるところですねでロストロは をで、まあ、左右の、その、ヒンジの部分が、こう、内側に入るのが嫌なので、えこれで、ちょっと溝を掘って、内側に入らないように、しっかり固定したいと思ってます。ちょっと今のあの、前後が逆でしたねえ。ちょうど真ん中のところに、あの、ヒンジ、長板がありますので、え、真ん中より手前か奥かじゃないとつかないので、あの、向きによっては、こう、縦が入らなくなると。 ちょっととそこは注意しないといけないいいけ感じですで、まあ、網を置きたいときはこんな風な小さい網を使えば、まあ、まあ安心かなと特に網なくても大丈夫なんですけどねあくまで上はちょっと開けときたいので何かこう巻きを突っ込んだりとか様子を見たりとか、えー、できればこういう形で網を置くにしても小さいもので使いたいかなというふうに個人的には思ってます、まあ、この辺りは人によって多分感覚が全然違うんだと思うんですけどね これ面白いんですけど、今あの前を開けるとですね、あの炎が少し収まったというか小さくなったんですねおそらくわずかながらですけどあの煙突効果のようなものがあるんだと思いますなのであの前の蓋は閉じておいた方うが、まあ、その効果は維持しやすいんだろうと思われますまあほとんどわからないぐらいのレベルかもしれませんけどね、はいまあ、ただやっぱ筒型の強みですね。煙突効果は多少は期待できそうです もしかしたらの前の蓋を開けるとあの風が入り込んで炎が弱まったのかもしれませんけどねその辺りちょっとはっきりと分からないところですけどでですね、えー、ここで何をしようとしているかというとあのなかなかです、ね、湯を沸かしたかったんですけど脇が遅いもので炭、まあ、が少ないの で, でこのロストロを上に上げれるんで本来高さ調整できるようになってるんですけど途中でこの炭の とこを上げるのはなんか難しくてですねだったらあのロス、あの、ごとこを下げた方がいいなと思って、今、こんな風に、ちょっと本当に一時的に思いついてやってるんですけど、えっ、ー、と、金串を刺して、ちょっと低い位置に網を置いて、ポットに位置を下げました。これ、あの、ダイソーで買ってきた、なんか330円の、なんかツールですね。なんかとっても便利なんですけど、 あのこの爪切りの先とかマイナスドライバーの先があの使えなかったのでそこだけちょっとあの尖らせてえマイナスドライバーも薄くしておくとですね結構使いやすいんで薄く薄くしましたあの何かの隙間にあの滑り込ませて作業するときにはですね薄さが大事なので、まあ、私の場合はそういうふうにして使いますはい、湯、えー、がね、えー、ふつふつと湧いてきたので グツグツにはちょっと炭が少なくて湧かなかったんですけどまあ今日はあのアイスコーヒー飲みたかったので、まあ、まあいいかなということでこんな感じでコーヒーを早速入れてみましたでもう暑いですねえっ、ー、とクーラーをこういうふうにいつも持ってましてま あ, いあの庭木なのであの家に入れば冷蔵庫あるんですけど、まあ、ちょっと気分的に、はい、えクーラーの中に、えー、とコーラ氷と あのアルミのマグを入れてましてそこに氷を入れてアイスコーヒーをいただこうかなということですね、まあ、この辺りボックストーブと全然関係ないんですけどねあの取ってしまったので、ね、すいませんついでに流してる感じになりますはい、えー、けど美味しいですねアイスコーヒーね夏はアイスコーヒーに限りますねこの苦みがですね何とも言えないと思いますきょうのちょっと薄い薄いですねけどね はい、まあ、美味しかったですね。もう本当にあの、入れたコーヒーは美味しいです。こんな風に前を開けてですね、炭がいじれるというか、中の様子が見れるというのは、まあ、結構楽しいですね、やっぱり。うーん、今まで自作 の, あのウッドストーブはですね、こんな風に前にあの扉なんかつけられなかったので、はい、でこれ、何しようかっていうとあの、なんかですね、焼き物をしてみようかなと、また思いつきで展開してるんですけど、 ただあの焼き鳥をですね焼こうと思ったんですがまだあのえ初火入れで今のステンレスを焼きたいタイミングでいきなりその焼き肉とかその焼き鳥のタレがいっぱいですねステンレスについちゃうとム ラ, ムラができちゃうの で, でこうタレが落ちないようにあの厚い分厚い、ライソーで売っているアルミ箔をあの巻いてこの上で焼こうかなという考えです。 はいえー、冷凍庫にです、ね、あ, のあらかじめ仕込んだ串がいつも入ってるんですけど、えー、それを1本持ってきて、えー、凍ったまんま今置きましたでこれだとですねまたあれですねやっぱあの火力が弱いですね、まあ、多分そのうち焚き火で使うようになるのが中心なのであの炭であのじっくりやるっていうのはなんか私せっかちな性格もあってなかなか向いてないところもあるんですけど やっぱりですねもうちょっとこう隅床上げたいなと思いましてちょっ と, ちょっとあの火がついてる状態なんですけどまあものは試しというかですね何でもやってみた方が後々役に立つので、まあ、失敗ダメ元でですねやってみましたえ金串をまたあのこれ3段階に調整できるんですけどその一番上のところに刺しまして で、また、ロストルを置きまして、で、ここに、えー、を戻すと。なんかふ、蓋が便利ですね。意外とね、こう見るとですね、蓋の上に出せますので、はい。で、こんな風にまた、えー、アルミ箔で折った網を置きました。こうすると、あの、完全に蓋しちゃってるんですけど、あの空気穴があるのがですね、やっぱり良かったです。あの、絶対私、この空気穴が欲しいなと思ってたんで、この空気穴がなかったらですね、 もうドリルで開けてたと思うんですけどなんかあのこのボックスストーブと同じようなスームルームとかですねあったんですけどでも穴がなくてでこのバンドックのものもなんか昔のあのものにはですね穴がなかったみたいなんですけどねなんか途中から変わったようですちょっと熱いのでビールをいただきますあの先日、えー、四国に行った時に<笑>買ったビールなんかお遍路さんの、えー、キャンペーンが入ってましたね プリントされてました、はいでまあ、ビールも飲んだので早く焼き鳥食べたいんですけどまたこれせっかく炭床あの墨どこ上げたのにですね火力が弱いんですよね<笑>ということで、えー、ヘキサミン燃料でもう炙ろうとこう炎が出るこう赤い炎がメラメラと立っている状態ってやっぱ炭火よりもはるかに熱いのでああ分かりやすいですねただこの状態だとですね多分上から蓋かぶせちゃうと 酸欠で消えるような気がしたので一応念のため五徳を置いてちょっとこう空気の逃げ場というか入り口というかこれを確保した上でまたはいこんな風うにしますはいまあ、思ったとおりですねあのヘキサミンで燃やすと、えー、いい感じでジュージューと燃えてくれました、まあ、こういう経験を通じてですねあのなんとなくこの えー、バンドクの使い方も覚えていくので、まあ、私なりにですね<笑>まあ遊んでるだけではあるんですけど、えー、経験になっていきますということでいただきますはいもう最高ですね言うまでもないんですけどはい、えー、こんな感じでいろいろと何ですかねアスパラのあれですね豚バラ巻きですねうん 今日は食べるのはあの主目的ではないのであれなんですけど分厚いアルミ箔はいいですねあの破れたりすることもないので大体通常のアルミ箔の3倍ぐらいの厚みなんですね手でやぶ破れないのでこうハサミで切らないといけないのがちょっと面倒なんですけど、まあ、非常によかったです汚れずにこんな風にステンレスと焼き入れに近いところまでいったのかな今日どうでしょうねま あ, あ、 炙ってみたという感じですね。で、ほぼ燃え尽きてるんですけどあのこんな風にアルミの線であの強化したあの目を作ったロストルもあの全然大丈夫ですしごとくも非常に良かったですしまあ順調かなと思いますね墨床を途中で移動するっていうのはまあ考えてなかったんですけど、まあ、こうやってやればできないことはないですね うん、やっぱこう高さの調整ができるというのもあの他のボックストーブと違ってこのバンドックの特徴だと思うんですけどまあかったかなと思います今回は以上になります、えー、次回はですね炭ではなくて薪で燃やしてみたいなと思いますので良ければチャンネル登録あとグッドボタンもお願いします ツイッターもあの再開しましたのであの全然フォロワーとかいないんですけどあの、まあ、ご興味ある方はよかったら登録してください。お願いします。